せよ、俺を殺せ。どうせ俺なんか生きてたって、一生血みどろのロンドを踊り続けるんだよ。もう全て終わりにしてくれ。次回、電車に乗る時は必ず両手をつり革に。